サンホー ル, サンホールになってます、はいはいまあ、デリースティーからやっていただいて、はい、パー取った数分イメージ DVD を、はい、視聴者様にプレゼントという企画をやってます。はいはい、応募は概要欄からお願いします。お願いしますはい、でちょっとさっき話してていびき僕すごいんですよ。はいはいで アプリにねなんかその睡眠時間とかで録音ができてやったらもうね<笑>、はい、ゴーゴーみたいな感じでやってて、えー、これはやばいっていうので、はい、はい、びきじゃなくてまあ寝言寝 言, 寝言ひどいみたいで<笑>、うん、多分ずっとゴルフしすぎて寝言で「よっしゃパー5だ!」っ<笑>て<笑><笑>言ってたじゃない で, <笑>で、ね、そう寝言 で, <笑>何でそう思いっきりもう言ってたよみたいな。<笑> 言われて覚えて な, いな覚えてないから、えー、そう多分次の日もゴルフだったゴルフだった。 ゴルフで、そう、倒すねあー、もう意識してるんだねう ゴ, ルうゴルフのこうイメトレとかしてたんじゃないですか<笑><笑>はっきり言ってたけ結構寝言言うえー、そう面白い。なんか何言ってるかわかんないの寝言とかだったらわかるけどさ<笑>盛り上がっちゃってんじゃん<笑>大体なんかモ ニ, ャモニャモニャモニャ言ってる感じで、はっきり言ってたみたいで<笑><笑><笑>なるほどっす、ね、みんなも寝言のエピソードあると思うんであ じゃあぜひコメントですね。ねこれはコメントまあ結構見るから<笑>そこでちょっと確認したいなみんなにー。ああなるね。今日確かに今回一人だから全部マウチャーティンコメント来ると思うんで、はい、まあコメント読みとかしてもいいかもしれない、うんうですね。もしかしたら。ぜひコメントお願いします。お願いします。コメント。はい、そして次はあのパー5ではなくパー4です。パー4です。はい。<笑>はい、<笑>パー4です。はい。 歯ぎしりもするからマウスペースして寝てるんですけどうんうん、うん、今度ボトックス、うん、ボトックスいってこの顎の力を弱めるやつしようかなうん思わないですよ歯ぎしりうんうんうんうんうんうんうんうんうんう 来ましたよし行ーすいまなん。 なんかねえ こ, このシーンねをね知ってるなんかねこのシーン知ってます<笑><笑><笑><笑>もうではですねあのもう一回れしますね大西ライオンさんのチャンネルでも<笑>。 まあちゃん出てるんですけど、同じホールで。ちょっと同じシーンでした。うん。なんで。なんでって。 が似たようなのになっちゃうね。<笑><笑>またあのポーズ、土下座みたいな格好しましょう<笑><笑>な。ってたんじゃないの<笑>で、<笑>レルスティだからね、ちょっといつもより前だから。そうですね。いいイメージだったんですけど。はいまた同じことしたよ。何してんだ 出ないよ。おほ、おーすごい。よし。七だめ。はいっぐおー。もうやだ。もうもうやだ。もうやだ。 <笑>もうや だ, だえっと、何代目になったんだろう。七で、七七からスリパット。九。まあ、一気にも、今までのパーがもう全部ボギー。<笑>まあ、でも、今日は別に、あの、パー何個取ったか、企画だからですよ、ね。そう、あんまそこはスー、そう、ままあ、いいか、何でもいいかなって思ってた。今日はパーですよね。<笑><笑>そう、今日はパー何個取ったか、だから。<笑>いいですよね、ああ。 あ切り替えて前回の方に行きましょう何かあるんですかね<笑>なんかあ池に何か潜んでいるまあでもちょっとね<笑>そうだったら面白いなって少し思ってた<笑><笑>同じことを白山さんのチャンネルでも同じことを少し思った<笑> 南八番パー三、池越えのパー三です。百二十三ドさっきの池があるから、もうドキドキ。<笑><笑>ドキドキです。ね。聞きます。なんか様子、七番でしょう。うんちょっと七番で<笑>、ビビ、ビビってる、めちゃくちゃ。 <笑>でも七にしといて、よかったよ ね, <笑>よねあ。皆さん最後までぜひこの動画を見てください。<笑><笑>微妙な距離<笑>。うん。犬<笑>種がまたむずいぞ。 いナイスパーですすごいよねカップ外して完全にカップ外してボルネ出すぐらいの傾斜だと思う一緒が難しかったマーちゃナイスパーですありがとうございますで視聴者様プレゼントは 冊冊にななったのかな5冊じゃ5本今そうですね今5 本, 今5本すごいよかったー5本ぐらいかなって思ってちょうど5本ですの、ね、で半はそう<笑>倍なんだよねちょうど5本そうこのプレゼントも多分ねうまくいけば発売日ぐらいになるいや間に合うかもしんないぜひ、はいはい、概要欄から応募していただいて ぜひたくさん多分そう後半ももっとパー取ると思うんではい後半は池には入れません<笑><笑>はいはいお腹空いた確かにバー、まあ、ット一ホール、はい、最後パー5パー5ですねはいよしゃーパー5だ<笑><笑>パー取ってこう<笑> うん、ナです k ですお、いい感じでいい感じで真ん中です、はい、まだ200くらいあります、はい、5番後でいいんじゃないの良さそう よし。ゆっくり振る。落ち着いて振る。はい。百十五。なので九番アイアンで、さっきみたいなトップはないように落ち着いて振る。 は、ま、い、あ、このパー五だからね。いけいけいけいけいけいけ。おお。ああ、また。ドキドキな。うん。 あー、これは入ったんじゃないですかね。ですね。<笑>なんか入りそうなオーラーを出してます、これ。いや、絶対に入れたい。ドンマイっす。<笑>ボギー。ボギー。 こういうのが流行んの？お疲れ様です。<笑><笑>ってことでえ、前半はパーが5個。はい。で、視聴者プレゼントは5本。5本。<笑>まあ後半もあるんで。そうですね。後半もあるんで、はい、後半5枚取れば。<笑>そうですね。<笑>はい。じゃあまた後半動画も。 お 願, お願いします。お願いします。ご飯です。そうなんかご飯がね美味しいって聞いててそこれは何ですか？切、は、片、い、限定のロールキャベツです。 すごくすごくうまそうロールキャベツあったまりそうですねはいスープもついでててちょっと僕ねい色り午前彩り御膳彩りめっちゃ美味しそうええー。ーイすげえ何 か, か, かそうなんかねそういろいろなものがあってめちゃくちゃおい し, しそうなんですよ<笑>これを楽しみに今日はご用意してます<笑> あ、う、らんですなんかほぼ全面ガラスみたいな感じで、ねはい、見通しも良くてすごい美味しそう食べていいですか<笑><笑><笑><笑>いただきますちょっと自分のカメラでちょっと出して